皆さんこんこにちはニーナシェルカです今回は7月のお気に入りを紹介していこうと思います。それではレッツーー、はい、というわけで今回のお気に入りは結構たくさんあるんですけどめちゃめちゃお気に入りだった順に紹介していきます。 1つ目のお気に入りがこちらこちらの人をダメにするクッションです以前ルームツアーやったんですけど私の部屋激狭なんですよだからソファーとか置けないんですけどなんかくつろげるものが欲しいなと思って色々調べたところこれをベッドの上に置いて、まあ、寝るときはね床に置いといて寝ればいいのかなと思って買ったところめちゃめちゃ良くてこれを購入してからずーっと これでくつろいでたので、こちらが今月の一番のお気に入りでした。これはアマゾンで買ったんですけど、Amazon の確かクッションだったと思います。概要欄に URL は貼っておきます。カラーバリエーションも何色買ったんですけど、まあ、こうやってね、4日かったりしたら汚れるかなと思ったので、私はこれ専用のカバーも一緒に購入してます。部屋に馴染みやすいかなと思って、このベージュのカバーを購入しました。 二つ目のお気に入りがこちらです。こちらはですね、化粧品専用の冷蔵庫になってまーす。こんな感じでした、下美容液、上化粧水、あとパックもね、ちょっとここら辺に入れてる感じなんですけど、まあ、全部はね、入りきらないんですけど、選抜してここに入れてます。これ本当に買ってよかったなって思ってるんですけど、何が良かったかっていうと、 夏なので化粧水がこんな感じでキンキンに冷えてるのを使うとすごい気持ちいいのもあるんですけど毛穴が前よりね引き締まった感じがするんですよねなので毛穴の開きとかが気になってる方にはめちゃめちゃいいのかなと思いました 冷蔵庫も Amazon でなんとなく口コミを見て購入した感じだったんですけど若干水が出てくるところが今うーんって思ってるところなんですけどいい感じにしっかり冷やしてくれるし音もまぁちょっとするんですけどそこまで気になる感じではなくてとにかく自分の部屋に冷蔵庫があるってめちゃくちゃいいなと思いました確か1万円いかないぐらいだったのでその値段の割にはすごい高機能かなと思います今は夏なので冷蔵にしてるんですけど 切り替えが後ろで簡単にできてあったかくすることもできるらしいので、まあ、冬は部屋の中が涼しくなるので中身を化粧品じゃなくてホットの飲み物とかを入れて使ってもいいかなと思ってます3つ目のお気に入りがシルココッットトの1 /2 の化粧水でで使えるコットンですこちらは以前サミの動画の時に購入して紹介したんですけど中身のコットンを1枚取るとこんな感じになっていて ここでね、プチプチーって切って使う形になってるんですけど、素材がスポンジみたいな感じになってるんですよね。ここにも書いてある通り、2分の1の化粧水の量で、しっかりコットンパックができる商品になってます。後ろにこんな感じで書いてあるんですけど、手でなじませた時と、コットンパックと、肌の潤いのパーセンテージっていうのかなそれが書いてあるんですけど、 ここに書いてある通りパッティングプラスパックをするのが一番肌が潤 う, うそうなんですけどこのコットンを買ってから毎日コットンパックしてるんですけどやっぱり肌の感じが全然違くて手でいくらしっかりパッティングしてもコットンパックにはかなわないですねやっぱり。 全然違います一番実感したのが夜寝て朝起きた時の顔の潤い方が全く違いますしっかり浸透されてるので気になってた目の下のシワとかも前よりかなり良くなりました私はそんなに乾燥肌でもないのでまあ、そんなにねしっかり化粧水つけなくても大丈夫でしょうって思ってたんですけど全然違ったなってこちらのコットンを使ってみて思いましたあと気にななってた毛穴がぜ 少しし良くなりましたもしかしたら乾燥毛穴だったのかなーってちょっと思うんですけどなぜか前ほど角栓もね詰まりづらくなってて少し黒ずみもマシになりましたなので毛穴気になってる方もコットンパックは試してみてもいいのかなとこちらを使ってから思いましたまだ1ヶ月ぐらいしか使用してないのでまた使っていってこれやっぱりいいってなったらお気に入りで紹介しようと思います1ヶ月使ってみた感想は めめちゃめちゃゃいいです4つ目のお気に入りがシリコンパフでーすシリコンパフって確か3年くらい前に流行ってましたよねその時にこの猫ちゃんのエチュードハウスのを購入しててしばらく使ってたんですけどんなんかやっぱ普通のスポンジの方がいいなって思ってブームがね私の中で去ったんですよ久しぶりにこれの存在を思い出してスキンケアの時に使ったんですよねそしたらスキンケアの時に のがめちゃめちちゃゃ良かったんです美容液をこれにつけてなじませるのもいいしクリームをこれにつけてなじませるのもすごく使いやすくて手に吸収されないのでしっかり顔の皮膚が吸収してくれるのでそういった面でもすごくシリコンパフいいなと思って最近は下地をつける時もこちらを使ったりとかあとクッションファンでもねこれを使ったりして、まあ、最近この2つはダイソーで買ったんですけど。 クッションファンデの時はこういうタイプのものがダイソーに売ってたのでこれを使ったりとかしてるんですけどファンデーションや下地の節約にもとてもなるしスポンジって結構洗うの大変なんですけど洗う時もサッと落ちるのでめちゃくちゃいいなと思って最近ずーっとマイブームでちょっと色々ね試してきたんですけど最近使った中だとダイソーのこの形のシリコンパフが一番良かったですこのエチュードハウスの猫ちゃんのやつとほぼ同じなんですけどこの形が すすごい使い使やすくて鼻の横とかにもねフィットしやすかったので最近のお気に入りはこのダイソーののシリコンパフですこのハートのやつはねちょっと硬かったですねこの3つは同じ柔らかさっていう感じですね 最初はちょっと使うのにコツがいるんですけど伸ばすんじゃなくてトントンって叩くといい感じにねこちらを使えるものになってます気になった方はこれはね100円なので是非試してみてくださいスポンジってめちゃくちゃいいんですけど本当に洗うのがめんどくさくてこれに目覚めました5つ 次のお気に入りがこちらの B プレインのアンプルでーす B プレイン BHA ピーリングアンプルというものになってるんですけどこちらは最近韓国で人気のスキンケアブランドになってるんですけど他にも化粧水やクレンジングやビタミン C のアンプルとかも使ってるんですけどその中でも断トツ私はこちらがお気に入りでした何が良かったって鼻の黒ずみ覚醒にこれがめちゃめちゃ私はこう ありましたこちらはアンプルでピーリングだったのでこれを使う時にあの CNP のブースターを使うのやめて化粧水塗ってこれ使ってクリーム塗ってっていう順序で使ってたんですけどこれを使った翌日に朝顔を洗ったらあれ いつもと違うんだけどな顔がとにかくピカピカしてたのもあったんですけど角栓がマジででいなくななくっっててて黒ずみもかなり減ってたんですよねでちょっとびっくりしすぎてその日インスタのストーリーにねこれを載せたんですけどその後も続けて使っていったんですけどこれ確かね週5回までしか使っちゃいけなくて結構肌にね刺激が強めみたいな感じなので。肌が弱い人ととかはちょっと様子を 見なななががら使っった方がいいものにはなってるかなと思うんですけど私は比較的肌が強い方なのでこちらを週5回ほど使ってたんですけどこのアンプルはやばいぞってなりました確かサミの動画を撮った時に毛穴がやばいからシラクルの動画そろそろ撮りますって言ったんですけどシラクルやらなくても結構毛穴が綺麗になってきてしまって今はねやらないでそのままねこちらで過ごしてます 夏になると毛穴が開いてくるので黒ずみ角栓気になる方増えてくるかなと思うんですけどそういう方にこれすごくいいかなと私は使ってみて思ったので今回のお気に入りにこちらを入れましたこちらは9点で購入することができるので気になった方はぜひ B プレインで検索してみてください6個目のお気に入りがこちらの眉毛用のハサミです 今までもこういうのは使ってたんですけど前に使ってたやつのこの串の部分をなくしてしまってこれをなんとなくねアマゾンでランキングは一番上だったので購入したんですけど私結構眉毛濃いめなんですよ今見てもらうと分かると思うんですけどこの辺の毛前より。 減ったんですよねかなりこれでこう結構すくってねギリギリまでもうカットしてるんですけどこのくしの部分がかなり優秀でギリギリまで毛をしっかりすくってくれるんですけどでも地肌が見えちゃうほどカットはしないのでしっかり眉毛を残しつつ薄くしてくれるので私みたいに眉毛がしっかり生えてるけど眉毛薄くしたいって人にすごくこのハサミおすすめですアマゾンにも何種類かあるので私が購入したこちらのページを 概要欄に載せておきます前使ってたハサミより断然これの方が良かったのでもうこれがねお気に入りすぎてしかも普通に安いのでなんかもっと早くこれ買えばよかったなって思ってるぐらいすごい気に入ってます次がラストのお気に入りです。 エトボスのミネラルコンシーラーパレットです。こちらはかなり人気なので知ってる方も多いかなと思うんですけど、こんな感じの3色のコンシーラーになってて、ここだけオレンジのコンシーラーが入ってます。付属のブラシがこんな感じなんですけど、なんで今更これを買ったかというと、ずっと前から石鹸落ちのコンシーラー欲しいなーって思ってて、アンドビーのファンシーラーとこれですっごく悩んでて、ファンシーラーはちょっと色が暗いって感じ 書いてる方が多かったたのでここちらを購入したところめちゃめちゃこれ優秀でしっかりねシミとかも隠してくれるので買ってよかったなーって思ったので今回こちらをお気に入りに入れましたここのオレンジの色が特にすごく優秀でもうこれをねほぼ毎日使ってます 私ここの目の周りのシミがすごく気になってて最近お家にいることが多いのでまぁいろいろねトレチノインとかハイドロキノンやってる感じなんですけどそれでもなかなか完全には消えないので完全に消えるまではこちらのコンシーラーでしっかりカバーしていこうかなと思ってます少し薄くはなってきてるんですけどやっぱりちょっとファンデーションだけだとね隠れきらないのでこちらを使おうと思うんですけどあとは最近はねマスクをすることが必須になってるのでまぁそういう時はもうめんどくさい かからこれで全部隠そうっっててなったりとかもしてます特に気に入ってるところはまっ、あ、石鹸落ちで肌に優しいというところなので肌に優しいコンシーラーを探してるって方はちょっと安くはないけどすごくおすすめなのでぜひ試してみてください私はちなみにこれも Amazon で購入しました はいというわけで今回は7月のお気に入りを紹介していきましたいかがでしたでしょうか今回紹介した商品はほとんどね で購入したものが多いんですけど、近い商品もあるかなと思ったので、私が購入したものと同じものの URL を下の概要欄に貼っておきます。気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。はい、というわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、私もこの商品欲しいな、気になるなって思った方は高評価、チャンネル登録ぜひ宜しくお願いします。Twitter、Instagram やってます。 下の概要欄の方からフォローよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうニーナセルカでしたバイバーイ